はいでは今から始めますね準備は大丈夫ですかはい大丈夫ですはい、OK、です、えー、では改めましアンさんこんばんはこんばんは<笑>、えー、今日は3月13日月曜日です、えー、愛知県は朝 雨が降っていました。ですが、お昼から晴れていたので。外に遊びに行くことができました。えー、少し肌寒かったです、えー。寒い。寒いですね。こちらはどうでしたか。あの石川県、あの一日ずっと雨、今も雨降っているそう。そうです。雨が降ってそうですか、はい。はい。うん。大雨でした。 ええー、あの小沢小沢名です。小沢名ですね。小沢名でし た, でしたはい。そ、うん、うですか。石川県なんですね。そうです、ね。<笑>まだ寒いんですけどうす。うん。最近少し暖かくなってきたかなと思ったんですけどね。そうですね。うん、あんちゃんは春、夏、秋、冬の四つの季節の中で。 どの季節が一番好きですか、はいうん、一番好き一番好きな季節は秋です。秋かどうしてですかあの、うん、暑くな い, 暑くない、うん、寒くないなんかちょうどない天気あ。ちょうどいい気温ですね。ねなるほど、ね、暑くもなく寒くもなく。はい そうです秋によくすすすることとははあああありりりますかかうーんん、はいいいのの家族みんなとあの、うんうん、何か、えー、も狩狩、うんうんいいね、ううっで毎年工場を見に行きます。 行っていますでですね工場工業ですねね、うんはいうん、毎年工業見に行ってるんですね。ね、は、ね、いえー、素敵でですす<笑>、ね、今年もたくさん見れるといい